さん、ここからここまでがミッフィーのお家になりますどんなお家ができるのかしら全国一斉宅地フェア三沢ホームミッフィーとメラニーは素敵なお家を夢見ています私の大好きなお家はこんな形よ。理想の住まいを見つける日家町フェスティバルみんなで行きましょう12、13、14話、三沢ホームへ 魔法でお家を出したいなえいなえ私が一番住みたいお家になれそれはミッフィーのお家でした住みたいお家に出会える日「家町フェスティバル」みんなで行きましょうミサワホーム素敵なお家を探して鳥さんたちが集まってきました鳥さんたちの好きなお家はどれかしらいい家探しに出かけましょうミッフィースタンププレゼント来てねミサワホーム 私はみんなのために、お家をもっとたくさん建てたいわ。みんな大喜び。いい家探しに出かけましょう。うミッフィースタンププレゼント。来てね。三沢ホーム